が放送されることが発表された。かつて山下智久が主演を務めた名作が16年の時を経て復活することになる。ファンの間では山下の特別出演を望む声が上がっていて、四角平野紫洋が主演。 黒詐欺は父親が詐欺師に騙された末に一家親中を図るも生き残った主人公がこの世の詐欺師を騙し返す黒詐欺になって立ち向かっていくサスペンス作品だ。10月に放送される同作はキングドッンスヒラの仕様が主演を務めることが決まっている。令和版。 クロサギの決定を喜ぶ声が上がっているが、山下ファンのある女性はこんな期待を口にする。初代クロサギとして山 P に特別出演してほしいです。このドラマは彼が初単独主演を果たし、今でもファンの間で語り継がれている特別な作品ですから、山下ファンの女性。四角、前例があって。 ジャニーズ事務所を辞めたタレントと現役のタレントが共演するケースはあまり例がない。あるテレビ局関係者は、山下と平野が肩を並べるのではなく、直接やり取りしないシーンで山下が出演する可能性があるのではないかと推察する。昨年放送された日曜劇場ドラゴン桜第2シリーズ TBSK。 では、2005年の第1シリーズに出ていた山下さんが声だけ出演して話題になりました。このドラマには金プリの橋海人さんが出ていましたが、彼と絡まないシーンで登場したんです。くしくも、今回の黒詐欺も同じ TBS なので、この時のような特別出演を期待するファンも多いのではないでしょうか。テレビ局関係者。 視覚ファンが期待する理由、前での山下ファンの女性は、山下いずる演説を捨てきれない理由はもう一つあると語る。黒鷺の原作者夏原武史さんは4月に放送された山 P 主演の正直不動産 NHK の生みの親でもあります。今年、山 P にゆかりのあるドラマが二つも放送されるなんて単なる偶然とは思えません。ますます。 クロサギに何らかの形で出演するのではないかと思ってしまいますよ。前で山下ファンの女性。近くネット上でも期待の声がネット上では、できれば山ピーもなんかの別役で特別出演してほしい。VTR か声だけでもいいかなと思ってる。クロサギ再放送と特別出演願ってます。 くんの黒詐欺楽しみだけど山 P 特別出演しないかなって思っちゃう、など、山下の出演に期待する声が上がっている。果たして山下のサプライズ登場はあるのか。放送が始まったら片時も目が離せない。取材文、シラビーハングシーアイルデューサイト総人。平野潮さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。